も学校の先生をやってたので学校の先生、うん、かっし聞いたんです<笑>ああうそうなんですねそれはすごいギャップあったでしょうねその時代にそれをダンスしている 子, 子っていうのがまずそうだったら特に安川家の家系的に、うん、安川さんですあ安川です安川家の家系的に<笑>そういうちょっとぶっ飛んだ世界に行った人があんまりいないみんなちょっとお堅い職業やってたりとか えー、面白いんが親族構成というかそこ聞いたことなかったそうなんですね、うん、だからエンタメとはちょっとかけ離れてるいつまでもダンスしてて大丈夫みたいに言われてたぐらいええそういうの内側だったら、うん、大変だったんじゃないですかここから中学校から高校受験に入るタイミングとかどうしたんですかそうで 高校受験は自分の希望した高校にすんなり入れたんだけど高校1年生の時に次の進路を決めれる学校でそこがちょっと変わってる高校で1年生の時はあの必修科目みたいなの全部やるんじゃけど理系に行きたい人は理系。 ばっかり文系ばっかりで体育系に来た人そっち系とかあもう二年生の選 べ, 選べるってなって、うんうん、まず大学に行きたいのか専門学校に行きたいのかもう進路をまず1年生の時点でなんとなく決めておきなさいみたいなそうだよね2年生からもう変わっちゃう選べちゃうわけだからうもうそこに向けてこう仕分けされちゃうとこでずっとダンスやっていく上でダンスの先生やりたいかも、うん、でもう高1の時点でそれを 思ってたからっていうタイミングでお金貯めたいなぁと思ってダンスってお金かかるじゃんまあ専門学校行くんだったらそれなりに400万はかかるのかなと思います、ねはい、あっその普段のレッスン代とかレッスン代レッスン 代, <笑>レッスン代とかもかかるけ<笑>、うん、稼ぎたいと思ってアルバイトをねしてたんです何してたんですかアルバイト 意外すぎるわスーパーか。面白い。あ、みんなの高校の時のアルバイト聞けばよかった。ゲストさんの。面白いですね。うちくら寿司とサイゼリアとかでした、ね、そういう飲食のレジ打たれるの。フロアスタッフし、ね。うん、うん。接客すぎだったん、うんうんうん。ええー、そうなん、ね、意外すぎるわスーー。スーパーでこ う, う流すレジタイプのやつやってて。<笑> そうね、品出しとかやっててその当時私の自宅からその観音高校までは9キロあったんです片道広島で言うと南区スタートして中区通って西区まで行くから区をまたぐよねじゃけ地元でバイトしとるけバレんじゃろって思ってレジしとったら生活指導の先生が下も来て。 えー、そんなたまたまなことあるううと思って、うん、あ先生おるわって思って大丈夫ですか、まあ、でバレんじゃろって思ってしれっとしてたらいやバレてて<笑>大丈夫ですかいや大丈夫じゃなかったよねで次の日担任に言っとくからなみたいなこと言われて親にもバレるよね、えー、てそして で,、うん、でもだってさもう進路もさ専門学校に行きたいってなっとるし 逆に何がダメなんと思って<笑><笑>えだって将来のためにアルバイトしてるのにえなんでやめろって言われるのって思ってどうですかおくないですか<笑>って言うと義務教育じゃないのになんでそんなこと言われるんだろう<笑>って思ったんよはいおおすごいもうそうだ一人がはっきりし<笑><笑>、えーまあ、た高校生やなええー？ てすね、ってこの<笑>なんでかっていうとだって選択授業で選ぶのもだってそんなに、ね、ないしか自分の夢にはちょっと関係ないかなって思っちゃって。うんだったら レッスン行きたいし、はい、ってことはお金いるし、はい、え、じゃあボイトできた方がよくないって思っちゃってもうダンスのためだけにこれから時間とお金を使いたいしってもうはっきり決まってたんですねでそのダン で, う、ね、おでうわー、うん、なるほどやめて、ちょっと待って、親御さんは大丈夫大バトル大バトル。トル<笑>トル<笑>いやだってそんな、うん、そういうねちょっと厳しい親御さんだったら大変じゃないですかそうそうそう ってなるよねけ<笑><笑>、まあ、喧嘩は日々してたとしても結構ガチのしっかりやってでもダンスやりたいから練習しながらバイトもしながら学力の単位取れる通信の高校に行きたいって言ってうーん両立できるところに変えたってことですね。うんうんそう でありがたいことに高一ぴったりでやめたけ、はい、1年分の単位を認めてもらったのあえー、そうなんですねだっけそそうかじゃ あ, あと2年分をどっかで勉強すればいいから、はい、うまく入れるところがあって、はい、卒 業, 卒業資格は取ってみんなと同じ代で卒業はして、うん、あ、えー、そんなやり方してたんやそうで卒業できそう。でその 払えてレッスン、えー。面白い。面白いそそ。そう、びっくりされる。ね、多分、まあ、親はハラハラでしょうけどね。怖いわ。<笑>どうしよう、うち子供が、自分の子が。 高校めますみたいな<笑>頑張って応援してたのに実験やめたみたいな<笑>、えー、っらそういうことですよね 親, 親 の, だからあのね気持ちももうわかるからそっちを考えちゃうんですよね う, うちはもうそんなしっかりする方やと思いませんでしたなんかイメージがあ何あそ う, ーあ で, あそ う, あそうでもイメージと違うみたいな。 当時衝撃的みたいで、うん、ダンスでやっていきたいっていう気持ちはあったから。でまたここから高校の卒業課程も取れました。はい、でその瞬間に次の進路が大阪に来るわけですかもう。専門学校行きましょうってなって、でも僕はどこに、うん。キャットに行きま し, ました。キャット。キャット。<笑>ットミュージックカレッジ専門学校。それも自分で見つけて調べて見つけて。それも。 OSM とマヨットってい最初 DA かなそうです、うん、DA で私はそこの出身なんですけどもなるほどその2択でどっちも大阪の専門学校ですねそう迷われたとで夏休みにさ体験入学ってあるじゃんああそうですねありましたねそうそ う, そう、うん、サマーワークショップみたいなやつとか、ね、そうそうワークショップみたいな、はいはいはい、で同時期ぐらいにこう専門学校のワークショップやっててこれ両方行った方がよくないって思ったの、はい まあ、交通費もかかるよ、ね、なんかホテル取るのもなどうせ大阪出たら1人暮らししそうだし1回1週間ぐらいマンション借りてみようかなって言って借りたの、えー その時からなんか親戚のねおうちにちょっと そ, うその瞬間泊まらせてとかに3泊ぐらいで行くとか、ね、って帰ってくるとからね、うんうん、ありえそうですけどでもその町がどんな感じかとかも知りたかったから、うん、大阪のさ本町の方とか、うん、地下鉄で端っこの方まで行ったりしないといけないのでじゃ、うん、け住んだらわかるんかねと思って一週間。 ウィークリーマンションを借りて、はい、でその間にワークショップ行けるところ全部詰め込ん で,、はい、でその間に行けるダンススタジオのレッスンも行きたいな、うん、せっかくならって思ったのおそれで大阪のダンススタジオに、うん、いろいろ体験行って行っえっあでも偉いわ。 ちゃんんと体験したんだそその入学する前にそうなんかいろんなこう住むことも含め全て、うん、スタジオもここ行きたいとかいろいろ絞ってレッスン行って、はいはいはい、誰先生のレッスン受けたいとかいろいろ決めて、うん、すごい OSM に最初惹かれてたんだけどずっとジャズダンスをやってたから、うん、でもキャットのワークショップ受けた時に、はい、あ ヒップホッププホっっってて楽しいんだなって思ったちょっと戻っちゃうんだけど、はいはい、ステップスはやめてその次にフレックスっていうスタジオちょっとストリートダンス寄りのスタジオに変わって、はい、へー で, でも実はそこでミキコさんのことを知ったんだけど。うん うん、今に至るところにはなってくるんだけど私、ま、はちょっと後で行、はいえー、きたいですけれども<笑>はいストリートダンスもすごい楽しいんだなってああ知ってたんだ知ってたから、ね、イベントとかも見に行ったりしたんだけどキャットが楽しかったのすごくあそうなんですス、うん、トリートダンス楽しいんですよね、うん、でいろいろできた方がなんか無敵じゃないって思ったんだでキャットに 行くことに決めて。うん、だってキャットは結構本当にストリートダンサーがすごい多いとかこうダマシ原田さんが関わってきたり、大阪のストリートダンスシールの方々が結構講師陣とかでもい ら,、うん、おられるっていうイメージがものすごいあったので、ダ、う、マ、んうんうん、シヤさんはあれなんですよね。あのトーチャンネル始めたんですね。そうなんだ。そうなんじゃ で き, で, で, で, で, できるかもあのシンさんそうトークチャンネル初めて、うん、えちょっとマシンさん初めてるやんと思って、うん、私それ知ってたらダンサートークもしかしたらやってなかったかもしれないですけどいやダンサーのトークチャンネルが な, ないからいいなな私この番組始めたんですよそしたらしばらくしたら最近マシンさん初めて、うん、めっちゃ私おしゃべり好きやからそれ登録してめっちゃ見てるんですけど楽しそうだなと思ってそう。 入ったということ で, で、じゃあ次はまた大阪に戻ってくるわけですね。戻ってきましたよ拠点を怖い。そしたらさ、まあ大変よ。やったこともないジャンルをさ、やらにいけんじゃん。 ハウス、ロック、ブレイキン<笑>あと何やった<笑>ヒップホップも先生によってやることが全然違 う, う, 違 う, 違う女性の先生と男性の先生でやっぱ全然違うから<笑>あそうです、ね、そう私はずっと広島で一人の先生にこうずっと習ってたわけあそうなんですか、ね、クラス違うってなったらそのクラスの先生だけと言ってたから一気に一週間にいろんな先生のいろんな振りをレッスンするって。 ハウスとかさ全力でやるけんさ<笑>もうバキバキよ<笑>ハウーとかさ。あそうなんじゃ<笑> 元気いいっっぱいずっと飛びはめてるいスタミナいるいるいる、まあ、1年間やったんですがいろんなジャンルができた方がいいっていう私の選択は間違いじゃなかったって思ってでそれが発揮されたのが、はい、A ネーションのアクトダンサーのオーディション。 えーね、ショーアクトダンサーはまあ TRF のサムさんとか、うん、あのダンサー陣ちはるさんエツさんが振り付け演出をしてたのでちはるさん、うん、イエツさんはジャズですけれどもあのサムさんとか結構ハウスをつけられるので、うん、やっぱちょっとストリートダンスが踊れないと苦戦する、うん、私それが初めてオーディションっていうものを受けるやつだったのあそうなんですか人生初めて、えー、結構ね。すごいよね <笑>もうものすごい数でさ<笑>毎年楽しみみたいになってましたよね、うん、あの世代夏の定番みたいなその当時専門学校のその同級生からも何人も出て先輩も何人も受けて で, でもやっぱり開いてみたら合格する人数ってやっぱ少なくってそうですね特に大阪はレベルが高いので、うん、もう「通ったー!<笑>ー」 いいね、<笑>みんな喜んでましたね、うん、でも押した子は涙を流すっていうのも、うん、本当にドラマのあるオーディションでしたよね そ, その当時のオーディションだとみんなでゼッケンつけてはいつけた、はい、目の前にさ先生役のダンサーさんが振りをその場で教えてくださる、はい、サムさんもそう はい、でこれがオーディションの振りだよって88ぐらいかで、ねうんうん、結構その場で渡されるんですよね事前に練習とかできない感じで、はい、その場で渡されてその場で覚えて、はい、その場でものにしてで渡されるのよ参加人数がすご い, 多いっていうのもありますよ、ね、ものすごいからグループ分け、うん にしないとやっぱジャッジもできんし前後入れ替えするシステムだったけグループ分けがとにかく細かくって、うん、緊張するぐらい<笑>ずっと待ってんのこうやってわさあ動きがいが覚えたのに練 習, したいい練習したいとか思いながら練習始まっちゃったそうみんなやってるとか思いながらもうそこでさもう初めてウケるんじゃけさ出さにゃ損じゃん 私が一番上手じゃん持ってやるわけよ<笑>。まあずうずーしくもさいやいやいやい、でも気持ち的にはね大事大事、うん。私上手じゃん持ってやるんよ。その初オーディションの時はに受かったの。すごい。<笑>ちょっと今言っても鳥肌が立つね。すごいす、ね。初めてオーディション受けて初めて受かったんじゃしかもなんか。 結構上手い人ばっかり残ってる中に選んでもらえたんだっていうのがすごい嬉しかったのと同時に自信にもなってうんまあ上手いっすもんねって専門学校でそん時いろんなジャンルを一気に学ぶ機会があってでもそれまで全然できんかそれこそハウスとかやったことないけど入ってきてたからフリに「よし!」って思ったよねその時はああよかったですねやって それはなんかその後のこうダンス人生にとってすごい大きな自信によしこの世界で頑張ってこうって思うモチベーションにもなりますよね、うん、それで自信がついたらねそうかあとマインドが強くなったかもその私は上手だと思って踊るっていう自己暗示に近いけどだけ人数がいたらさ埋もれちゃいそうとかさ間違えちゃいそうとか飲まれちゃいますよねそう飲まれちゃうんだけどなんかそこをねあ もういい私は一番上手いと思ってやるしかないんだって自分を信じて行くと、うんうん そうメンタルすすごい大事なんですよねが鍛えられた気がするあのオーディションってあ、うん、そっかそこも一緒やった結構大人数ダンサーオーディションそうしたら受けてますよねかおりさんあのそうドリカムさんの黒取りダンサーもご一緒したりしたので、うんうん、そうですよ ね, そうなんですよね受けに行くメンタルもじゃあ、うん、バシバシ鍛えていって、うん、ユニバーサルスタジオに行こうってオーディション受けてみようってなったのはそれは専門卒業後の進路が まっててなくて、はい、でも先輩たちがユニバで働いてるよっていうお話を聞いたり東京行くべきなんかどうなのか、うん、ってもうその時点でちょっと東京もうっすら視野に入ってたんだけど卒業 す,、ね、すぐ東京はな知り合いないしなーっていう変なビビりがあって、はい、まずはテーマパークっていうのもやってみたいなって思った だろうね、うん、ずっとテーマパークといえばやっぱディズニーランドがあったんから、うん、あれですけどやっぱ大阪にユニバーサル・スタジオがやっぱできたっていうのも、うん、結構新しかったじゃないですか、うんうん、私たちの時に大阪にそんな大きなテーマパークができるっていうのも、うん、新しかったっていうのもあるので、うんうんうん、だからやっぱり働き先としてダンサーとして受け入れがあるっていう仕事があるだけじゃあ応募してみようっ て, っ て, って言ってありがたいことに合格できて。<笑> 天満宮た楽しくお仕事させてもらってたんで、うんうんうん、すごいねやっぱハッピーなテーマですよね、うん、エンターテイメントもっていう感じのねダンスも上手だしあの笑顔もとっても印象的な、うん、こうチャーミングな先輩だなと思ってあの感じていたんですけど次東京にね、うん、今度向かわれたと思うんですけど状京、うん、のタイミングって香織さんって何かきっかけで上京したんでしたっけ私はですね、はい